おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに熊谷に参りました。というのもね、熊谷といえばこちらでございます。いいやった。お、はい、後ろに見えますゴールデンタイガーさん、お邪魔しに参りました。 いやーね久々ですよもう僕のね大好きな TKM それとねもうゴールデンタイガーさんは TKM だけじゃなくてちょっとつけ麺もね本当に美味しくてですねまあ本当にね最近は大食いの方もみんなねこの TKM 食べに来てるのでゴールデンタイガーさん好きの僕としてはねもう嬉しい限りではございますか今日はねみんなに負けじといっぱいねメニュー食べていこうと思いますそれでは早速ね店内の方に入りたいと思いますよいしょ ということで、えー、例えばね、店内の方に入ってまいりまして、えー、今回ね、注文したのが、先ほどね、えー、オープニングでもお話ししました、つけ麺に t ーム2種類お願いいたしました。でね、1品目がつけ麺でございます。で、ちょっとね、今回特別につけ麺なんですけれども、こちらのね、えー、ゴールデンつけ麺という醤油のつけ汁に、えー、こちらタイガーつけ麺で、これ塩でございますね。これね、2種類の、えー、麺が、茹で前で1キロということで。ですいません、早速いただきます。 ですいただきます早速これ麺だけでいただきます、うんうん、おおっ全然変わってるうん麺の表面の質感が変わりましたねーそうそうでか食べた時は締める用の麺ってよりかは TKM に当てた麺って感じだったんですけど今回の方がちょっとしっかりと表面のぬめりというかまあ、溶け具合も残ってるんでつけ麺でも TKM でも合いそうですねうん 漬け汁を生かしていただきますまずはこちらのねゴールデンつけ麺醤油でございます しばらくゴールデンとか食べてなかったですけど、うーん、やっぱうまいですね。 麺なくなくっちゃうんでちょっとね塩の方も食べないと<笑>僕が以前というか初めて来た時かななんかいろいろつけ麺とか食べたんですけど個人的には一番このタイガーつけ麺の塩が推しだった記憶があるんですよねじゃ続いてこちらタイガーの塩でございますねよいしょ うんうんうんうんうんあやっぱタイガーの塩うまいっすねうまい<笑> うん、うんうん、ああ う, うまいな、うん、ゴールデンタイガーさんのつけ麺 どっちも美味しいんですよ。ゴールデン、タイガーともに、醤油と塩、どっちの味もあるんで、初めてね、このゴールデンタイガーさんで、つけ麺を食べられる方は、最初はね、まあ、僕個人的には、ゴールデンのつけ汁の方をお勧めいたします。油感っていうのは、かなり抑えられているので、まず初めにね、このゴールデンのつけ麺を食べていただいて、それがね、美味しいと思った方は、ぜひね、タイガーのつけ麺の方も食べてみてください。どっちもコースつけらんないですね。どっちもうまいっす。 うん。うーん。夢中になりすぎてあのシンプルにレモン絞るの忘れてました。<笑>そしたらこれつけ麺ラスト卵ですね。 ごちそうああ持ったということで、えー、2杯目でございますが、えー、今回はね TKM シンプルにいただきます他の YouTuber さんとかまあ僕もそうなんですけどいつもね色々 TKM にトッピングが乗っかってるんですけれども今回はあえてこんな感じでね麺と卵だけ本来のね TKM の姿で提供いただきましたで TKM 自体レモンとカツオの味が選べるんですけれども 今回はレモンね、にわさび、プラス、鰹節と、これね、トッピングもいただきましたんで、自分でね、ちょっと会えながら食べていこうと思います。それでは、こちらも、いただきます。そしたら、早速ですが、こちら、卵割りまして、う<笑> ちょっとね下にあの醤油の返しとかが沈んでいるのでこれねすべて混ぜたいと思いますよ し, よし<笑><笑>あーうまい<笑> ScreenENTS、あ, あ, ありがとうござい ちょっとねあの店主さんオーナーさんのご好意でですね、今ちょっと販売を中止はしているんですが、水餃子をいただきました。これもねうまいんですよ。<笑> 本当にこの TKM って卵、まあ、返しに、まあ、麺とねいろいろと入ってるんですけれども、まあ、基本的な構成はラーメンに比べるともちろんシンプルなんですよただねこの麺のこだわりとかそれに対して合わせるこの返しのこだわりとかねもう本当にすごいのでぜひねオリジナルの TKM1 回食べていただきたいですねでも感動すると思う 忘れそうだったトッピングしていきましょう<笑><笑>まずねこちらの鰹節ですねいいようん<笑>そしたらとこちらのねわさびですね おうん、うん、わさびにすると、麺の刺身食ってる感じですね。うまいっすねこれ<笑> 続いてこちらレモンです。 レモンもカツオもうまいんですけど僕はわさびが一番おいしいですね<笑>うんうんうんってことでただいまねちょっとさすがに。 営業時間外なんでライスは控えるといたしまして<笑>ごちそうさまでしたはいただいまねつけ麺と TKM 各ねゆで米 1kg ずつ頂 い, いてまいりましたが正直あの前回ね僕が食べた時よりもいろいろと店主さんもねこう研究されて工夫されていてさらにねどちらも美味しい一杯になっておりました もちろんぜひね、皆さんお店に来ていただいて、このオリジナルの T ーゲームやつけ麺食べていただきたいんですけれども、なかなかね、遠くてお店には来らんないよって方に向けて、まあ、オンラインショップなんかもね、ゴールデンタイガーさんございまして、ぜひね、あの、気になった方は、オンラインショップのページ概要欄に記載しておきますので、そちらの方から購入してみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。 うござ い, ますいやあ。美味しかった<笑>お